次に宮本武君宮本君日本本日共産党の宮本武です財政法第9条は、国の財産は法律に基づく場合を除くほか、これを交換し、その他の支払い手段として使用し、また適正な対価なくして、これを譲渡、もしくは貸し付けてはならないとありまして、国有地の売却貸し付けに適正な対価を求めております。当然、国民の財産を売り払うわけですから 公正公平な手続きで行わなければならないと当然だと思いますけれども財務省はこのような姿勢で国一売却に当たっているのかどうかまず冒頭に確認したいと思います佐川理財局長答え申し上げますえ今委員おっしゃいました財政法九条国の財産は法律に基づく場合を除くほか。 えー、または適正な対価なくして、これを譲渡し、もしくは貸し付けてはならないということでございまして、えー、私ども、この国際財政法に基づきまして、えー、やっておるところでございます宮本君。先週二十一日金曜日の衆議院国土交通委員会の私の質疑で、佐川理財局長は、近畿財務局の職員が、今後の手続きについて説明資料という文書を作成し、私学審で検討される前に、森友学園 に渡したたことを認められまましし配一がその文書でありますしかも大阪府私学審議会で初めて審査される直前の2014年12月17日に近畿財務局内で担当職員から森友学園側に手渡され説明を受けたとされております文書は大阪府私学審が認可適当とし国有財産近畿地方審議会が認可することを前提に そのスケジュールを十四の手続きごとに説明しております森友学園が提出すべき書類についてその時点で明確な内容を書き込んだ雛形を六種類別添資料として財務省が用意するなど普通財務省の対応としてありえないぐらい根節丁寧な説明をしているとの印象を持ちました佐賀理財局長は事務手続きが円満に進むように先方に対して参考となるものを渡している 何らだ不自然なことはないと答弁しておられましたけれども、とてもそのようなことを普段からしているとは思えません、確認いたしますが、国有財産近畿地方審議会の2か月も前に、その後の手続きを文書にして、購入希望者に説明するようなことを理財局は、国有地売却の手順として、通常行っているのかどうかお答えいただけますか。佐川理財局長 申し上げまますす、えー、委員のののの指摘のこのご提出の今後の手続きについいいてという説明資料でございます、えー、国有地の処分の手続きにつきましての説明資料につきましてですがあの私ども国有地の処分に当たりましては、えー、その土地国有地を要望する者が国有地の取引の経験に乏しく必要となる事務手続きを承知していない場合あるいは要望者が想定するスケジュールが 国側が必要とする期間を考慮していない場合などには、要望者が国有地を取得した後に、円滑な事業の進捗等に影響が生じるため、必要となる手続き、スケジュール等につきまして、相手方が理解をした上で、事務を進めることは不可欠でございます、うん。従いまして、財務局の方から要望者に対しまして、処分方針の決定前におきまして、処理方針が確定していないということを明らかにした上で、 国有財産の処分にかかる制度、必要となる事務手続き、想定されるスケジュール等を説明することは、各財務局において一般的に行われているところでございます。それで、今の委員のご質問のことでございますけれども、そういう国有地を処分する際に、相手方に対する説明でございますが、各財務局の現場におきましては、相手方にもよります、それから土地の状況等にもよると思います。 そういうものを考慮しながら、例えばですけれども、参考となる法令などを参照しながら、もちろん口頭で説明を行うケースもあろうかと思いますし、今のように手続き、あるいはスケジュールを分かりやすく資料にまとめた文書を施行して説明を行うなど、まあ、各事案ごとにです、ね、現場でさまざまな工夫を行いつつ、対応が行われているというふうに承知してございます委員長宮本君森友学園のこのケースではです、ね、別添資料として、 国有財産優勝貸付合意書や売買予約契約書などに金額や名前などを除き確定できるものは全て書き込んでおります半年後に締結する実際の契約書とほぼ同じものであります常識的に考えて認可の是非を検討する審議会の前に契約書の雛形を購入希望者に示すことが通常の手順とは到底思えません配布資料2を見ていただきたい 別添資料2の確認要望書というものであります。森友学園が提出すべき近畿財務局長への要望書でありますけれども、その理由までが書き込まれております。財務局の職員が森友学園の事情をまさに忖度し、今回の計画は小学校新設であるため、校舎建設等に多額の初期投資を必要とすること等から、当初の費用負担を極力抑えたいと考えておりますと。と 森友学園の要望を書いておりますここまで準備をすれば、雛形の説明というよりも、むしろ大筆ではありませんか。佐川理財局長お答え申し上げます。まずあの最初のご質問の方でございますけれども、あの森友学園の方はあは、この手続き書を先方に渡したのは26年の。 おだ、1月ということでありますが、二十五年、一年以上前の九月に取得等要望書が出てございますので、まあ、その間、近畿財務局との間でさまざまなやり取りをしているところでございます、そういう中で、そういうやり取りを踏まえて、先方、最初はまあ買い受けをできないので、貸し付けでと、その後に買い受けということでございましたので、そういう意味では、 売買予約付きの定期借地契約というような、まあ、少し難しいその契約でもございますしそもそもあの国有地の取引に慣れておらないということもございましたしそれからその土地の状況がその地下埋設物あるいはその土壌汚染があるといったようなことでそういう意味ではその通常 の, その国有地の処分ということに比べますとかなり複雑なものでございますのでそういう意味では 二十五年前年の九月に取得要望が出されてからの先方とのやり取りも踏まえまして、そうした内容をあの通達上に私ども、貸付契約の標準的な様式がありますので、えー、そこに織り込ん で, です、ねえー、それを先方に対して説 明, 説明をしたというところでございます、それから二番目のご質問の、この今の、えー、要望書のお話でございますけれども、えー、この要望書につきましては、 私どもまず、えー、今申しましたように、次前年の9月に取得等要望書を受け付けておりますけれども、えー、その後にさらにです、ね、この定期借地契約の、えー、締結についての要望書を受け付けているところでございます、でこの森友に対するこの買い受け前提とする貸付につきましては、えー、期間内に買い受けをできない場合には、これ、さら地返還ということになってございまして、そういう定期借地契約を結ぶということになってございます、つまり私ども買い受けの確実性を高めたいということで、当時、対応しておりました。 従いまして、そういう点について、森友学園が承知していることを明確化するということと、早期の国有地の購入について、森友学園側が認識をしてもらう必要があるということがありましたので、そういうこの早期購入を促す内容ですね、それを近畿財務局側で記載をしまして、森友側が内容を確認した上で、改めてこの要望書の提出を求めたというふうに聞いてございます宮本君何の説明もなってないでしょうそしお題すよ。 その続きの文面も驚きです。国有地の処分は売り払いが原則であることは伺っておりますが、このような事情を審釈いただき、下記国有地について10年間の事業予定期借地契約と売買予約契約の締結をお願いいたしますとあります。はい、財務省の職員が、財務省の、財務省に対し、おもんばかって審釈してほしいなどといった文書を作成している。これはですね。 試験官が答案を代出してやっているようなものでありましてあまりにも職務を逸脱しているんじゃありませんかこんなものを近畿財務局の職員は普段から作ってるんですか佐川自財局長お答え申し上げますあの今、えー、答弁をしたことを重複いたしますが 私ども、やっぱり本件あの、国有地につきましては、なるべくこの買い受けをしていただきたいというふうに思っておりますが、まああの、学校法人ということで、最初は資金の関係もあり、貸付から始まって、それで買い受けということでございました、従いまして、定期借地契約とすること で, です、ね、さら地返還が必要となるということで、まあ、買い受けの確実性を高めていただくということでございましたので、そういう意味 で, です、ね、この先方に先ほど申しましたが、森友側もこれをきちんと明確化してもらいたいと。 それからその早期購入についてもきちんとしたいということで、要望書という形でございましたの で, で、このような形でありますが、中身につきましてはいわゆる早期購を促す内容ということでございます。委員長、宮本君、答弁になってないじゃないですか、要望書というのは森友学園が近畿財務局に出すんですよ、なんでだ近畿財務局が書くんですか、その中身まで。そんなことが普通に言われてるわけがないんですよ。 余談を持って国一売却等の是非について申し上げた事実はございませんと、相模財局長は繰り返し答弁をしておりました。土地購入希望者のに成り代わって、財務省に対してのお願いの文書まで作成してくれれば、誰だって、よもや財務省が、やっぱり国一は売れませんと言い出すとは考えないでしょう。ここまで文書を揃えるとは、まさに不動産屋並みのサービスやゃりませんか。株 このような資料を審議会の二か月前に提供してもらえば、財務省は積極的にこの国 有, 地国有財産の売却手続きを進めていると理解するのは当たり前です。この事実こそが暗黙の承認を与えてきたということを示せるんじゃないですか。佐川理財局長。お答え申し上げます。 あのこの説明資料 の, この冒頭に書いてございますように、えーま、この説明資料そのものは先ほどからご説明しているように、えー、仮にです、ね、全体の手続きが終わって、えー、ここにありますが、えー、別添資料の各組織は現時点で確定したものではありません、えー、定期借地契約は大阪府私学審議会において本件計画が認可適当と更新され 国有財産金融法審議会で、本件売り払いを前提とする貸付が適当と答申された後に、締結されることになりますと、こういうふうになってございますので、私ども事務手続き上です、ね、先方とのやり取りを踏まえた上での今後の手続について説明をしただけで、そういう意味でどういうふうに今後、処分するかという是非について、先方に申し上げるということはございません。宮本君いやいや こういうものをあらかじめ作って示してやればですね、またそれを見せられれば、あの当然、この国有地は、えー、財務局によって売り払われるという予断を与え、ね、ることは明瞭でありまして、私学審議会開催の直前に、こういうものまで渡してですよ、そして財務省は大阪府と協力をして、私学審議会の認可適当を得るために、積極的にこの国有地売却を進める姿勢を示してきたことは、これはもう逃れられない事実だと。 私は指摘しなければなりません。では次に、えー、埋設物撤去費用の算定基準となる深さ 9.9 メートルと 3.8 メートルについてお伺いしたいと思います。森友学園へのもう一つの優遇ぶりを示すのが、8.2 億円という値引き問題なんですね。この間、何度質問いたしましても、地下埋設物撤去費用の算定基準となる 深さ 9.9 メートルと 3.8 メートルについて、その根拠をまともに答えられないわけです。杭掘削工事で深さ 9.9 メートルのところから廃材等のごみが出た後、工事関係者により8カ所の私屈がなされました。工事関係者と近畿財務局、大阪航空局が参加をして、2016年3月30日と4月5日に現地確認がなされました。打ち部分以外は 深さ 3.8 メートルとすることが決まったわけであります。多くの議員から要請されている、その8か所の私屈場所が示された資料と、メジャーで 3.8 メートルが測られた写真というものを国会に提出してもらいたい、こういう要望について、要求について、航空局は業者に確認を取るといって提出を拒否しております。聞きますけれども、これは国土交通局に聞きますが、 工事業者にはいつ要請をして、どのような返事を受け取っておりますか国土交通省和田航空局航空ネットワーク部長。お答えをいたします、8か所の私屈場所を図示した図面やご指摘の写真につきましては、本件土地の売却をめぐる一連の問題が本年2月に発覚して以降、随時、工事関係者に対して、 国会への提出について了解を得るべく連絡を取っているところでございますが、現段階では了解を得られていないところでございます宮本君。いやもう何日も経ってるんですけれども、なぜ了解を得られないんですか。お答えいたします。えー、工事関係者からは えー、慎重に対応したいというお答えをいただいておりますけれども、えー、本日、宮本委員からもご指摘をいただきましたので、改めて提出を要請させていただきたいと思います宮本君。直ちに提出していただきたいと思うんですね。えー、資料、配布資料3は、財務省が作成したものであります。えー、財務省作成資料の縮図、えー、箇所、7箇所について確認したいと思うんですね。このの資料のですね、えー、3カ所は 校舎建設予定場所になっておりますすなわち、区域工事はすでに終わっていたはずですこの場所をどのように支掘をしていたのか、区位の間を塗って支掘をしたんですか佐川理財局長お答え申し上げます 三月三十日 の, その財務局が確認をしたこの一途でございますが、まずこの点についてご説明をさせていただきますが、三月三十日、まず十一日に、まあ、新たな埋設物が発見され、 3月14日に近畿財務局の職員と大阪航空局の職員で現地に赴いておりますでその後3月30日ですが学園側においてまあ掘、まあ、業者ですが私つを行った後との話を受けまして、まあ、あの近畿財務局の職員がその現地の確認に参りましたでその時に作った資料でございますが これはあの私どもの職員でございますので、えー、現地にその大量の廃棄物が存 在, し存在していたことを記録に残すことを、まあ、目的として作成されたものでございます、えー、事実関係申しますとこれ担当者がその場に行って、まあ、現地でえそこを歩きながら写真の撮影をいたしまして その後に執務室に戻りまして、まあ、本人の記憶に基づいて図面上に記したものでありますので、まあ、基本的にこの担当者の目的は、あくまでその業者の私屈の後に大量の廃棄物があることを記録するためでございます。そういうい意味ではは の, の, の個数などにつきましては 精緻に捨ててない可能性があるということについてはあのご理解を賜りたいというふうに思いますが、はい、ただ確認の状況でございますがえ現地に大量の廃棄物が存在していたことは確認してございますでそれについてはその現地で穴も掘られておりその周辺にカラーコーンが廃止されているという状況も確認できたものというふうに承知でございます宮本君じゃあ間を振って穴が掘られてるの確認したんですか佐川理財局長 申し上げますあの現地にその職員が赴いて、まあその、そこに写真も以前に提出していらだしゃるところでございますけれども、そういうその敷地の上に大量の埋設物がその出ているところを写真を撮ったということでございまして、具体的にその先ほど申しましたように、 私屈の場所がどこであるかということを聖地に確認するということを起、ま、と、あ、したものでもございませんので、そういう意味ではそこを歩きながら、写真を撮り、埋設物があることを確認し、それを執務室に戻ってから記憶に応じて番号を書いてみたり、私屈の場所じゃないかと思うところを書いてみたということでございますので、その点についてはご理解を賜りたいというふうに思います本君月六日の参議院国土交通委員会で、私屈箇所の一箇所で三点八メートルを確認したと増言されました。 そのほかでは深いところで 2.7 メートル、浅いところで 1.2 メートルであることが公表されております、校舎建築物内の3か所の私屈箇所で、ごみが確認できた深さはそれぞれ何メートルでしたか佐川理財局長<笑>、えー。答え申し上げますあの。今、委員ご指摘の答弁は、あの私ではなくて、国土交通省の方の答弁かというふうにあの思われます。 従いまして、私どもはあの3月30日に学園側において、その支出を行ったと、業者が行ったという話を受けまして、取り急ぎ現地の状況を確認してございますで、先ほど申しましたように、現地に大量の廃棄物が存在していたことを確認しておりますが、そのごみがその確認された深さというものについて、その3月30日時点で、そこで何か測ったということでもございません宮本君、近畿財務局と大阪航空局はですね、 杭の掘削部分は 9.9 メートルまで廃材等のごみが埋まっていると判断をいたしましたこれは私掘をする前のことでありますならば杭と杭の間の私掘ではなぜ 9.9 メートルまで行わなかったのか 3.8 メートルより深いところのごみの確認をしなかったのはなぜですか佐川理財局長お答、はい、申し上げます あの大変恐縮でございますが、宮本先生とその国土交通省との間の多分答弁でやり取りの中での今のご質問かというふうに思われます、えー、私ども、先ほど申しましたように、三月三十日に行ったときには、あの現地にこの大量の廃棄物が存在しているということを確認したところでございまして、そういう意味では、その私屈ですね、その私屈の詳細で、どういうふうに業者が、どういうその細かく確認しようとして試掘るいるということにつきましては、私どもちょっと承知してございません。 国土交通省和田航空局航空ネットワーク部長。お答えをいたします。私ども把握しているのは、工事関係者による支出は全8か所でございます。 それから、えー、となぜ 3.8 メーターよりも深く掘らなかったのかという点ですけれども、えー、この敷地は工事事業者によって行われておりまして、私ども詳細は承知をしてございません、私どもは 8.2 億の見積もりに当たりまして、検証可能な材料で、えー、積算をしたということでございます委員長宮本君。配布資料の4を見ていただきたい、これは国土交通省の提資料であります。 杭い部分は建築物の下で均等に廃止され、約400本の杭が建築物の下に埋まっております。そのエリアの地下埋設物の分布は、杭掘削部分では 9.9 メートル、杭の部分以外では 3.8 メートルと、ゴミが埋まっている深さは違うというのが、埋設物撤去費用の見積もりの条件なんですね。これは廃材などのゴミが均等に、しかも深さを変えて、 埋まっていると、こういうことでいいんですね和田航空ネットワーク部長<笑>お答えをいたします杭<笑>掘削部分に関しましては 9.9 メーターの杭掘掘削工事の過程でゴミ、えー、が出てきたということでございました それから、えー、区域掘削箇所以外のところにつきましては、えー、工事関係者の私屈によりまして 3.8 メーターまでごみがあるということが確認できたものですからそういった材料を用いて、えー、見積もりを行ったということでございます。委員長、宮本君、結局ですね、このような手順を見ると今の答弁を聞いても、の今回の見積もりではどれだけ廃材などのごみが地下に埋もれているかどうかはどうでもいいのではないかとこう思います。 佐藤航空局長はこの見積もりの考え方について、こう答弁をいたしました。売却の時点のみならず、将来見込まれる分も含めまして、将来地下埋設物が出てくるリスクを見込んで、どれだけ価格を下げておくべきかということを、地下埋設物の撤去処分費用という形で見積もった、三月二十四日の参議院の参議会、辰巳議員に対する答弁でそう述べました。つまり ゴミがどこまであるかどうかは重要ではなくどれだけ価格を下げておくべきかが判断基準だったということですねまた航空ネットワーク部長答えいたします、えー、先生御指摘のとおり平成二十九年三月二十四日の参議院の三委員会におきまして、えー、私ども航空局長御指摘のとおりの答弁をさせていただきます 委員長宮本君、お認めになりました、どれだけ価格を下げるかということについてでありますけれども、この将来発生するごみのリスクについて、佐賀理財局長は、3月15日の衆議院財務金融委員会で、他の部分についてもそういった土壌汚染がある可能性も否定できないと述べました、さらなる土壌汚染も、撤去費用の見積もりの貸し担保にかかる将来リスクとして考えているようでありますけれども、 このリスクに対する国の責任を金額でどれだけ算定しているんですか佐川理財局長。お答え申し上げますあの。いわゆる隠れた貸しのお話でございまして、あの本件土地にはすでにあの土壌汚染の履歴があることはもう明らかになってございます。 浅い部分についてあったわけでございますが、そういうことも踏まえますと、ほかの部分においても土壌汚染がある可能性は決して否定できないという点につきまして、私とも答弁申し上げました。たただこの本県のその本土地のです、ね、適正な価格を採用するるとその決めるにあたってはです、ね 当時、その契約の相手方である森友が、ね、学校建設が迫る中はです、ね、大変急いでおったということで、国によるその責任で開校が遅れるとか、できないとかということであれば、私ども責めを問われる恐れがあったということは、答弁申し上げておりますが、そういうことを念頭にです、ね、まだ明らかとなっていないものも含め、本件、土地に関する一切の国の責任を免除するとの特約条項を付すことを念頭に置きながら、 近畿財務局から私ども知見と経験のある大阪交通局に撤去費用の見積もりを依頼しまして、両者の協議調整を踏まえましてです、ね、らち科学から撤去費用を差し引いた時間によって土地を売却したということでございます宮本君。佐川理財局長はまた、2017年4月2十日、参議院の国交委員会に向け、木くずの腐食により建設物の安全性に重大な影響を及ぼす、さらに地下水の汚染や異臭、 風評被害等を引き起こす恐れもあると、例示をし、もう一切国として今後責任を取らないというふうに、瑕疵について免除されるという特約をつけるべきだという必要性から、埋設物の撤去費を見積もったと答弁しております。本当にこのようなリスクがあれば重大であります。将来的には建物の建て替えまで想定されなくてはなりません。これを配慮して撤去費を見積もるのであれば、 大変なに上るる可能性が出てくると思うんですね常識的に考えて、普通、顕在化されていない将来のリスク、いわゆる隠れ貸しについては、年限を設けて、売り主の貸しが免除される条文が契約書に盛り込まれるのが通常であります。いつまでたっても永久に、売り主の貸し担保責任が追及されるというのは、ありえない話であります。実際森友学園とののの売買予約契約契書の別紙の第七条にも 引き渡しの日から2年間の貸し担保特約を盛り込んでおります。しかし、えー、今回のこの見積もりに当たってはですね。まさに過大な見積もり。将来にわたる過大な見積もりで、8.2 億円という額を差し引いたと。こういうことではありませんか。佐川理財局長。<笑>ええー、お答え申し上げます。あのー。 国有地を売却する場合、今委員がおっしゃいましたように、通常、売買契約の中に引き渡しの日から2年間の貸し担保条項というのをあの盛り込んでいるところではございます、えー、ただ、本件につきましてはです、ね、あのまさにこの学校側が建設工事を進める中 で, です、ね、えー、新たな埋設物が発見されまして、まあ、私ども民法上です、ね、貸主であります、国として埋設物に対応しなければならない。 先ほど申しましたように万が一小学校開設に影響が出ればそれなりのリスクもあるという中で私どもは先ほど申しましたように本県土地に小学校が建設されることを前提にです、ね、今後さらにどういうその埋設物なり同乗応接ができるか分からない中で 隠れた菓子も含めて、一切の菓子について、売り主である国の責任を免除するということを念頭にです、ね、大阪国におきまして、十分な知見に基づきまして、適正に処分費用を見積もって、不動産鑑定士の評価したさら地価格から控除して、売却価格を算定したというところでございます宮本君、えー。まさにそういう値引きがですね、過、え、大、ー、な見積もりを生み、そしていかに価格を引き下げるかということで、 これは検討されたと答弁にあったとおりであります。八億二千万円もの地下埋設物撤去費用が見積もられ、値引きされた要因の一つが、二千十五年の秋の土壌改良工事のときに、埋設物を全て撤去せず、そのまま放置されたことがあります。なぜ放置されたかを解く鍵となるのが、私が最初に明らかにした、二千十五年九月四日の近畿財務局の会議室で行われた、 この打ち合わせ記録であります。その時期に地下埋設物の撤去に関して、近畿財務局大阪航空局及び森友学園側との間で打ち合わせが持たれていることは佐川理財局長も認めております。再度確認しますけれども、佐川局長は、この打ち合わせ記録に書かれている9月4日の近畿財務局で行われた打ち合わせの事実を近畿財務局及び理財局の職員から確認できなかったということですね。そして併せてせ かつその打ち合わせ記録について、森友学園の関係者から説明を受けたり、もしくは提供されたとの報告を、現時点で近畿財務局及び理財局の職員から受け取っていないということですね佐川理財局長、えー。お答え申し上げます。 委員ご指摘のこの9月4日の建設業者が作成したとされるメモということでございます、これにつきましては、果実、この財務金融委員会で稔川委員長から事実関係の確認をするようにご指示をいただきまして、私が当時の担当者の強括官に確認をいたしまして、途ちは少しあの省略いたしますが、当時、27年9月当時、 9月初旬に大阪航空局とともに関係業者と工事内容等について打ち合わせを行っていた記録はあるただし業者に対してですね産業廃棄物の場内処理を求めるような発言を行ったことはなかったということでございますそれからその最後のこ の, このご質問でございますがこの打ち合わせその記録について の, その提供を受けているかということについては 私どもその財務局の方からそういうものについては、承知し て, ところで持っているかどうかについては承知してございません、はい、それから、宮本君。2015年のこの時期に実施していた土壌改良工事では、結果として、廃材などの地下埋設物は有益費の対象であるにもかかわらず、取り除かれなかったわけです。有益費としてて財務省に請求もされておりません 打ち合わせ記録のポイントは、埋設物の撤去はせず埋め戻すことを財務局により指示されたことが記録に残っているということであります。例えば、打ち合わせ記録によれば、建築に支障のある参拝および汚染土は下賜に当たるため、費用負担義務が生じるが、それ以外の参拝残土処分が通常の10倍では到底予算はつかないが、借主との紛争も避けたいので、 場内処分の方向で協力お願いしますと、財務局の職員が述べております。えーまあ、これはしかし、職員の側は認めていないということでありましたね。打ち合わせ記録において、木原設計は、小学校の開校も延びたので、設計段階で可能な限り、場内処分計画を検討しますと、こう述べてもおります。埋設物の埋め戻しを、財務局の職員が示唆したと言われる、 この打ち合わせ記録について、3月23日の証人喚問で、籠池氏は、2016年3月の冬一工事中に新しいごみが発見され、14日に現地で近畿財務局と大阪航空局との3社で確認したときまでに、その打ち合わせ記録を見ていないと、葉梨議員の質問に答えて、えー、述べて質問に答えております。えー案に 3月14日頃に打ち合わせ記録の内容を知ったことをほのめかしております。よく3月15日に東京の理財局に、籠池夫妻は東京の財務省理財局を訪れ、理財局の国有財産審理室長、いわゆる谷佐恵子氏のファックスで回答した職員、田村室長と面会を、面談をいたしました。新しいごみが発見されて、すぐに上京するぐらいですから、相当頭に来ていたと思います。その直後、 籠池氏が言う、神風が吹いて、八億二千万円が値引きされる、このスキームに流れていくわけですね。三月十五日から撤去費用を値引くスキームが決まる三月三十日の約二週間で、大きく事態は動いたということであります。この時期の出来事を見れば、三月十五日の理財局訪問の最大の目的は、三月十一日に発見された新たな廃材とゴミの処分だけではなく、 土壌改良工事のさなかの打ち合わせで財務省職員の資産により廃材等ごみがその場に埋め戻されたことを知って現場の近畿財務局ではなく理財局側と直談判することで打開しようとしたと考えられます、えー、確認するけれどもその財務局理財局との面談において9月4日の打ち合わせ記録が話題となり財務省職員の埋め戻し発言について 何か籠池氏側からクレームがあったのではありませんか。佐川理財局長、お答え申し上げます。あの二十八年の三月十一日に新たな埋設物が発見をされまして、まあその後近畿財務局の方にその籠池理事長がそういうその新しいのが見つかったという話があって、まあその後。 本省に、えー、アポの電話があって、私どものをその審理室長が韓国系理事長国際、えー、と面会したということについてはあの前にもここでご答弁したと思いますが、えー、そこに、えー、そこで、ね、あのその時に担当のその室長に聞いてございます。その時の経緯につきましてですね。 えー、聞いたところ、その先方より、あのー、これまでの経緯について の, その説明があり、えー、その後、新たな埋設物が発見されたので、至急対応してもらいたいという要望があったと、はい、それで東方からは事実を踏まえて、法令に従って対応する、引き続き現地で近畿財務局が大阪航空局と連携して対応するというふうに対応したと聞いてございますが、今、あの委員のご質問の点でございますけれども、あのー 本日室長 に, にです、ねえー、その聞いておりますけれども、新たに発見された地下埋設物への早急な対応を求められ、現場で適切に対応すると応じておりますが、 そ の, その以前に こ, のこれまでの経緯について の, この説明があったようでございますけれども、そうしたその経緯の中で、えー、今みたいな有液の関係についても、言及されたかもしれませんけれど本人の記憶ではです、ね、新たに発見された埋設物への早急な対応というのが、まあえー、そこでやり取りしたという記憶でございまして、その他につきましては、えー、具体的な内容等については、記憶していないということでございます、うん、宮本君、かもしれないというとおりでごりましたね。 例えば理財局の面談で田村長に対し、籠池氏は、金曜日に現地で総合打ち合わせ会があった、山のように土が埋もれている、全体、そこにはビニール、革靴、長靴があったと現地でごみを見たときの描写をして、理財局の職員がそのまま埋め戻してほしいと言ったことについて、非難をしたというような事実はございませんか。佐川理財局長 お答え申し上げます。あの随分前からこの浜松市長夫妻が新日長にあの訪問した話についてはあの聞かれてあのご質問いただいてございますので新日長にはその聞いております。その中で新日長が言うにはまず。 もちろん初対面でございましたので、えー、要望書を出して以来のこれまでの経緯についてこう説明がルールあって、えー、それからこの今回新たに発見された埋設物への早急な対応というようなお話だったというふうに本人は記憶しておりますので、そういう意味でそのこれまでの経緯についての説明の中ではです、ね、当然、有益費とかさまざまなその25年9月以来の経緯でございますので、そういうものについても言及されたかもしれないけれども、具体的な内容については記憶をしていないというのが本人のご説明でございます。 宮本君かもしれないとは述べられました、もう一つ聞きましょう、前年の秋に谷さえ子夫人好きを介して行われたやりとりを思わせる話をして、紹介者に対して申し訳ないとか、あの方自身が愚弄されていると思ったから、僕来たんですと、自分の支持者には安倍総理や安倍昭恵夫人がいることを示唆し、交渉したのではありませんか。佐川理財局長 申し上げますあの。新たに発見された地下埋設物への送球の対応を求められたということについては、強く覚えて、現場で適切に対応するということで、近在と大阪航空局で連携して対応するということはお答えしているようでございますけれども、それ以外 の, その経緯等のお話につきましては、それ以外の具体的な内容については本人、記憶していないということでございますしは 8.2 億円の埋設物撤去費用がどのような交渉の中で決まっていったのか、この日を境に、神風なるものがどうして吹いたのか、その経由知る上で重要な面談であります。私は3月15日の面談内容について、根拠を持って佐川理財局長に手出したわけですけれども、まあ、全て否定をされております。2月、2015年9月4日の打ち合わせ記録が、理財局との面談で、籠池氏側から 提示されているならば、あなた自身も、私が打ち合わせ記録を初めて取り上げた2月24日の予算委員会の答弁からずっと、虚偽の答弁をしてきたことになります。この面談について、録音された音源があるとの情報があります。明らかになる、されれば、それは重大な証拠となります。とにかく、党委員会に当事者を参考人として出てきていただいて、事態の解明を 進めることが必要だと考えます党委員会にて田村義弘国有財産審理室長と籠池前理事長の参考人招致を要求したいと思いますが委員長理事会でのご協議をお願いいたします後ほど理事会理事会で協議をいたします宮本君この問題は決して幕引きなど許されるものではありません引き続き徹底的に追及することを 申し上げて本日の質問を終わります。